今回はたったの3回であなたのお腹を確実にへこませるエクササイズを紹介します。最後まで見なければ必ず後悔しますので、ぜひやり方と実践を行っていきましょう。今回の動画を最後まで見てもらうことで、簡単に首も腰も痛くならずに寝たままでたったの3回でお腹がへこませれる方法というのが分かってきます。バッチリやっていきます。 はい皆さんこんにちはタートルです。今回ですね、たったの3回でお腹をへこませることができるエアアブスというのを紹介していきます。腹筋やプランク、どうしても首や腰が痛くなる人多いと思います。今回は大丈夫です。うつ伏せになったままで簡単にできます。しかしながらできない人もいるでしょう。もしできたのならば確実にお腹をへこませることができてきます。 お腹をへこませる方法というのはお尻がとても関係しています。例えばお腹の力がなければ腰が反れてお尻が出る。お腹も出る。お尻の力があれば腹筋が少しでお腹をへこませることができます。ですがお尻の力がないとお腹をへこませる力がたくさんないとお腹がへこまないのでお尻と腹筋とても大切です。今回お腹もお尻も同時に使えて お腹を確実に凹ませることができる。プランクやデッドバグや腹筋よりも確実に簡単で痛みなくできます。携帯をそばに置いてうつ伏せになって一緒にやっていきましょう。やり方を紹介していきます。はい。エアアブス。いわゆるお腹の下を空気が通るという意味です。やり方としては、まずうつ伏せで寝ます。寝た状態で お腹を持ち上げて隙間を作ります。やってみます。こういう感じです。ここに隙間を作ります。お尻を上げてはダメです。お尻はつけたままで、ここに隙間を作ります。今のお腹の下に隙間を作った状態で、10秒間息を吐き続けます。これを3回です。お尻が上がってもダメ。 前ももが浮いてもダメ腰を丸めてお腹だけ持ち上げます上半身をリラックスですこうですここといった感じですこれはお腹が持ち上がらない人も多いと思いますお腹を持ち上げるポイントとしては腰をしっかり丸めるお尻を締めるお腹をへこませるといったのがポイントですこれで息をしっかり吐きながら 10秒間キープ。それを3回やっていきます。もしお腹が持ち上がらなくてもですね、格好だけ真似してください。お腹が持ち上がることができれば、確実にその時はお腹が凹んできます。一緒にやっていきましょう。それでは、いきます。スタート !1、2、3、4、5、6、1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,、8、9、10! あと2回ですいきますスタート 12345678910OK ラストお腹をどんどん引っ込めますお尻をしっかりキュッとキュッと締めますお尻を締めると腰が丸くなるのでそれでお腹を引っ込めてキープです ラストいきますスタート 12345678910OK、OK、やり方としてはとっても簡単ですよね簡単なのにめちゃくちゃシンプルな動きなのにお腹が上がらなかった人コメント待ってますこれでお腹を引っ込める力がすごくつきます もちろん、プランクもお腹が下になってますから、お腹をへこませることができてくるんですけども、やはりプランクは腰が痛くなるとか、肩がだるくなるとか、前のももが疲れるとか、そういった原因でお腹が効く前に、お腹をへこませる前に、バタン倒れてしまいます。ですが、今の分は首も痛くない、寝てますから。そして、体を持ち上げないので、 脊柱起立筋には効きませんけども腰を痛めるリスクというのがゼロになりますそしてお腹だけをもちろん持ち上げて凹ましてキープしますからとにかく腹横筋直にターゲットとして効かせられるエクササイズになりますエアアブスですこれをやってみた方できなかった方できた方たったの3回ですお腹が持ち上がらなかったよーって方はね持ち上がるまで動画を見ながら練習してくださいそしてお腹が持ち上がった方 お腹に隙間ができた方はですねちゃんと腿がついてて体が持ち上がってなくてお腹だけが上がっているっていうのができた方はですねその方はお腹がどんどんへっこんできますですのでぜひコメント欄をご自由に使ってください何日目まるできた何日目まるできたっていう感じでコメントを自由に使ってくださいそしてコメント同士でコメントされてる方同士でですね全然コミュニティを作ってください 私きつかったよ私できたよとかね全然コメント使ってもらっていいですかご記入よろしくお願いしますやってみた方はよかったらグッドボタンコメントよろしくお願いいたします各種 SNS も行っております説明欄からよかったらリンクのフォローよろしくお願いします今回もご視聴ありがとうございました